演舞開演演どうも私のつれづれなる日常演舞さん、です今、飲むときのことですよね、多分。 いや刺さないでて刺さなきゃ飲めないでしょうだよ。では飲んでみますええー、見た目は可愛くて、味はとっても甘くて美味しい飲み物ですよからかなり濃厚なカスタードクリーのを液状にしてそのまま飲んそんな感じですね。 カラメルのみんなも甘いん で, るのに何もので、甘さだけはもちろん強いんですけど、ちょっと苦味も入っていない方がいい。